皆さんこんにちはそしてお久しぶりですビデオが遅くなった理由はありますがそれはただの言い訳ですもう一回ビデオ作る時間ができて嬉しいです久しぶりに自由時間がいっぱいあって朝は八戸の近くの桃石でサーフやってる友達に会いに行ってその後十和田の方行って函館んを越えて 素敵な景色そして涼しい空気の中をとって黒石に降りて五所川原を越えたら出来島の方に行きましたそこにさやかさんが相変わらずのビーチクリーンをしていましたちょっとだけ気持ちだけ手伝って今はここで心の中にある気持ちを皆さんに伝えたいと思います今日はベジェタリアンになったことについてのビデオになります青森でベジェタリアンになって困ったことです 4月1日に嘘じゃないですよ4月1日から今日まで僕はベジタリアンです妻に明日から私はベジタリアンになりますと伝えた時は妻は僕の目を見て思いっきり言われためんどくさい<笑>確かにそうですね今まで家族の中で一番面倒くさくなかったのは僕でした何でも食べてた魚肉大変ですが自分の犬を見て 自分の犬の目を見て自分のおじいさんの畑の牧場にいた牛や豚羊いろんな動物の目を思い出して自分の犬と全く同じ目してるのになぜ自分の犬と同じような動物の肉を食べるということがどうしても気になって4月1日からベジェタリアンになりましたそして Netflix の「シースパイラスの動画を見て ますます僕はベジタリアンになるしかないと思いました青森の料理が大好きですもちろん海の食べ物も大好きでした今も大好きです納豆も含めてほやどうぞってください食べれないのは蜜だけですこの世の中はそれはスジコホルモンそれから白子 こ, この3つはどうしてもうーんと思います が今はベジタリアンなのでそれを食べる心配もなくなりましたそこで青森で困ったことは2点ありました1個目は大島の製作活動をやった後にどれだけ私たちの周りにプラスチックが広がっていることに気づいてある日コンビニに行ってプラスチックに包まれてない食べ物そして肉魚入ってない食べ物を買おうと思って一生懸命探しました どれにしようかなどれにしようかなどれあれ<笑>あれない全部プラスチックに含まれてるそして1個だけ見つかりましたそれは生チーズのケーキだったんです紙パックに入ってて喜んで取って時間なかったので急いでレジで払って車に入って出発したら紙袋から紙の箱からレアチーズ出してレ ア, レアチーズでしたそのレアチーズなんと ププラスチッックのカップにコップに入ってましたうーん、まだまだですねと思いました2回目困った時はあるスーパーにいた時はどうしても肉魚がない料理を買おうと思って一生懸命探してたんだけどなくてなくて一生懸命探してましたけどその後ろの後ろに聞こえてる BGM が気になっててその BGM はこんな感じでした「青森のうまいもの」 そこで私が一生懸命魚入ってない肉入ってない食べ物を探してましたあれどこだどれにしようどれにすればいいあれどれにするところじゃないないんだけど青森のうまいもの確かにすごい青森の食べ物が美味しいんだけど私が一生懸命探してる時に青森のうまいもの結局納豆とおかしい方かな確か。 とにかくベジタリアンになってから困った時は2回ありましたけど他の食べ物が最高に美味しくなりました口の中の多分その肉の濃い味油の濃い味が最近食 べ, 食べてないので他の野菜他の料理の味がもう濃くなって口の中にやっぱり虹が出てきますよ<笑>青森でベジタリアンになってよかったと思うんですがまだまだ研究中です あ、そうだ5月1日から5月の5日まで自転車で青森県を一周しましたそれはベジタリアンになってから毎日そば野菜いろんな料理食べてそこで自分をテストしたんだけど全然大丈夫だったんです6 6 0キロぐらい青森からずーっと青森県の地図をまあ三つの半島をこうかなこうかな三つの半島を一周して ベジタリアンパワーで何ともなかったんです最高に走れたんです皆さんもしベジタリアンになりたいと思ったら一気に1週間もしくはずっとならなくてもいいんです例えば平日だけもしくは週末だけベジタリアンになることによってここの風車私たちに必要な電気を作ってそして二酸化炭素が減ります それでは元気でありがとうございます。